ですベビースターラーメンおつまみのり。 わさび味ピーナッツ入りベビースターラーメンおつまみ海苔わさび味ピーナッツ入り買ってきました あ, あずみのさんわさび塩あずみのさんわさびですか 爽やかな辛みと素材のうまみが楽しめるラーメンおつまみです爽やかな辛み楽しんじゃいましょう袋を開けました。 んあなんかわさびの花の奥をくすぐる匂いがきますよでこれがえっとラーメンおつまみですか。 そうですねなんかウェーブしていますねあとこの表面に黒く見えるのはノリ、まあ、ですかねいただきますう ん, んかわさびの匂いが辛く。 軽かったから油断していたんですけど結構ふわっとわさびの辛さがねしっかりと広がりますねう ん, なんうなっこっちに入れるとこの表面のわさびがピリッてきますね あと、このベビースターラーメンの味ですかいやーでもねこの爽やかな辛さがねなかなかいいですねこの、うん、このパリッとした麺に合っていますねやっぱりね麺っていうのかな麺だな とこのベビースターラーメンのこのちょっとパリパリした感じねでもどうなんだろうな う, ーんうんあちょっとねなんだろういかとかホタテ系の魚介のうまみも入っている味がしますねやっぱりねそうですね 少し だ, け、ねうん、だからパリッときてわさびの辛さがくわって広がってでこのベビースターラーメンのこのパリパリとした味わいですね。 なかなかね。あとね、ちょっとね。ピーナッツの香りも少しだけ全体的に垂れてくる感じですかね？うん。なかなかいいですね。というかピーナッツ入ってるんですか。可能性もねん。ピーナッツ入ってるのか？あ、なんかピーナッツ奥に埋もれてますね。ん おおピーナッツは、ピーナッツは、あっ、あったあそこに奥に一つあった。うん、まあピーナッツはおまけで入っています。うんでもね、いいですね。うん。おっ、うん、う ん, ん。おっ、いっぱいに食べるとやばいです。わさびが。 広がりすぎます辛辛い辛いあーでもこのベビースターのラーメンとこのわさびの辛さがやっぱり合っていてねいいですねやっぱりね、うん、以上ベビースターラーメンおつまみ海苔わさび味ピーナッツ入り